じ ゃ, あしゃがもうかいったら、ね、いつもあの、ゆうたろうくんがみんな座ろうって言ってくれるんです、長い、はい、ごめんなさい、えー、買い替え開会挨拶いして、社事が私言うのもなんなんで、このよさこい祭り、どうだったでしょうかね、月の山のよさこい祭りっていうのは、<笑>正直、ありがとうございます、正直。 各メンバー、そして各県の情報を聞いても練習できなかったという苦しい思い、そして全部が全部、えー、まだよさこいのチームに復帰なされていないチーム、いろいろございます、でもね、しぶとく、本当にしぶとく、一歩一歩、毎日をんよさこいのことだけ考えると、えー、旦那さん、奥さんから叱られちゃいますね家族のことを思いながら、えー、明日に向かって生きていければいいなと。 正直この3年間私は思いました何とかこういった形で教えいただいてそしてこうお集まりいただいて背中を押していただいて開催できました昨年ですねアシスタントの富樫茜の方が8月のお祭りでやっちゃったんだよねすいません申し訳足やっちゃったんですこの子若い塾に、えー、と、お子さんうん、あれで、で一生懸命子育てしながら ポイも一生懸命で、そしてちょっとチームの方もね、9、え、回、ー、解散というような形だったんですけども、そ, のそれでも、追い朝さ祭りにね、参加していただいて、一発目で、足やっちゃったんですよ。はい、すいません、申し訳ありません。で、今、ちょっと伺かかったんです、実はこの前も練習に来てくれて、ちょっと踊ろうとしたんですけど、やっぱりこっちは。 あのい た, だいた絵を大切にしたいなと思いましたこれからもねあの司会とアシストアシスタントいろんなことでよさこいに、えー、こう縁を持ってもらって、えー、今後とも仲良くしていただけたらと思いますえっ、ー、とお尻向けてごめんなさいこの子ねくび、えー、引の中学校の前の青果ラーメンの店主富樫アプでございます ね、ありましたら、そこのラーメン屋にもお越しください。ね、よろしくお願いします。ご苦労だったと思いますよ、ね。ありがとうね。ありがとうございます。そんな思いで、えっ、ー、と、この写真、はい、あなたの思いをちょっとぶつけてあげて、皆さん。思ったことを。はいはい、あなたにこの場をプレゼントします。 4月のことがあってからなかなか自分の思い通りにならずよさこいにから正直ちょっと遠ざかってしまった時期がいっぱいあったんですけども今回このような機会を頂 い, いて皆さんの今までこうゆっくり見ることのなかった演舞をそばで見させていただいてあやっぱりよさこい好きだなとすごく感じましたはいあのー、皆さんのように もうちょっと難しいかなとは思うんですけども自分なりに、えっと、いろんな人の助けを借りながらまた、えっと、携わって皆さんと一緒にやらせていただければなと思います、はいえっと、今日は本当に皆様ご来場いただきましてご参加いただきまして本当にどうもありがとうございましたほらめちゃぶりもつながるよ さあ皆さんお待たせしました。ここからは